キャンピングキットシェラカップステンレス折りたたみ式、えー、お皿カップとして使えますとで直火オーブントースターは使用しないでください直火オーブンオーブントースタ ー, ー要するに熱いとダメってことなんだねよくわからんな 焼き洗い機はダメレンジダメオーブンダメ直火ダメ明確に直火がダメってなってるねサイズは約 12cm ということねでステンレス製ですよと容量が 300ml ですと 으음 <소리> ね、すごい雑な4点電気溶接だよね4つこの右下だけめっちゃずれてるしねここは斜めにカットしてるからこれがねまたね硬いんだよねここはカチンってねはまるんだよね ここ斜めだからねでこっちはカチンって入るのは入るんだよねここの精度はね良くないねあまりね切り方は綺麗ではないねここをかしめてるからね幅広くなってて抜けないと抜けないということだよねまあここの直径が気になるところだよね多分ね DIY する人はね 内側見るとこんな感じでやっぱりね電気溶接あのスポット溶接がね貫通してるのでこれ穴が開いてるよねだから下手にあの温めてあの加熱してこの溶接外しちゃうとここに穴が開くよねそういう感じですでよく見るとねやっぱこう斜めってるよねこの取っ手がねこうした時にここがね 今水平にしてるんだけどああこれかここがね斜めなんだよね左がちょっと低いんだよね右が高い 2mm ぐらいかなずれてるよねだからこう斜めになってるよねこの軸がこの部分がまっすぐこの線に対して直角に混ざってないよね、うん、下が右に行ってるよね っていうところがやっぱり、まあ、雑だなっていうあとここねここに本当は針金をね通すことで折りたたみじゃないやつはねこういう取っ手がついてるんだけどここが通ってないからぺっちゃんこだねここねもう潰してるねグイッと潰してるんだけどねそういう作りだねうまく110円で 作っったなって感じですよねこれ110円ってね驚く人多いけどこれが550円したら本当に驚くよねそれはないよねこのスポット溶接だもんね所詮あの安く作れるはずですまあけどね300円ぐらいで妥当じゃないかなと思うん、ね、で110円はねそれにしても破格だなと思いますね